ゼミ、ハロースリー、オーエス、アミアントリドディ。あのーー、今日はちょっと違うトピックがいいんじゃないかっていうのでね。マナー。日本で働きたいと思ってる台湾人もいるかもしれないわけですよ。あほとんどそうなんです、ね。いっぱいいるよ、ね。もうじゃあ、日本人は仕事中、ほぼマナーのことを考えてると言っても過言ではないぐらいの生き物だからか。これね、もともと、私が自分でこのテーマやろうと思ってたら、うん。 いや、日本人の俺がぜひ自分で話したい。からそ う, そうなんだそ。それで登場した。んどくさ<笑>めんどくさいよ。ありがたい。めんどくさい。だって、そもそも日本人の社会人って、うん、えっ、ー、と、入社したら次の日マナー研修受ける。ああ、受けた。え、マナー研修あるでしょマナー研修はなかったよ、うん。なかったの。なかったの、うん、名刺の交換の仕方と か, はなか。なかった。名刺ってとにかく相手より下に出さないといけないって知らないの。の えー知らないえ？あ、相手より下だっけな下 下, 下下下下絶対だから相手が出した後に出してたあ、もうダメダメダ メ, ダメ<笑>同時に 下,、ね、下に出さないだつまりあじゃあでもみんなが下を争ってそうだよ、だから最初会うじゃんで、会ったらこの人結構偉いな ってことは胸ぐらいで出してくるかなじゃあ俺腰で行っていくぞってもう思ってるの日本人はでもその腰で出してくるのを向こうも読んでさらに下で出してくるときあると大体ここら辺そうほんとに低いときあるああでも名刺はなんかあれだよ<笑>偉い人中に渡すって<笑>まあ<笑>そうそうそうそう言われてあれそれもないから「それは場で間違えてね理ビみビい」そうな言ってわってない一番偉い人を名刺入れの上に乗せて座布団みたいなことで<笑>あそうそうそう座らせて、うん あのー、敬ってる感を出すよかった、まだ見て、ほちゃんと掛けて<笑>日本酒注ぐとっくりあるじゃん、うん、とっくりって、あのこう、注ぎ口ある、うんあ こ, ううん、こう、こうなってるとそっから注いだら、マナー違反なぜなら、こう、輪っか、縁縁の切れ目だから、ビジネスマナー的には円の切れ目から酒を注ぐっていうのは、逆に失礼ですみたいなで、どうやって注ぐのもう丸いところからこぼして、もうむしろこぼしてけぐらい もう注ぎやすさを捨てて注ぎやすさは一旦捨てて丸いところからもうこうしちゃってもい い, い, いんだビールを注ぐときはラベルを上にしないといけないで。 由来は諸説あって、まあ、広告代理店とかの人って例えばサントリーの人を接待するときはサントリーさんのビールを使ってますよっていう考えののとあともう1個由来は理系の科学の実験とかってラベルを貼ってあるじゃんこれはすごい劇薬ですなんとかっていう薬品ですっていうのを、まあ、上にして外がないと垂れちゃった場合にじんで何の薬品か分かんなくなるから危険っていうルールがあってそのローカルルールみたいなものがどんどんビジネスマナー講師がこれ使える<笑>失礼 通称失礼クリエイターって言われてて<笑>その失礼を生み出していく失礼クリエイターでどんどんどんどんマナーが増えていってるから日本で働きたいと思ってる人はまあちょっと気をつけないあなた知らず知らずのうちにあんま何違反を犯してませんかっていう話ですよ、はいはいはいはい、なんか黒いから小顔 に,、ね、に見えるね。あ、私。小顔に見 え, る、ね、そう見えるよ ね, 見見えるよねかわいそうちょっとこっちにしよう金融業界だと倫理が上がっていくじゃん、はい その時に、えっと、偉い人の方に向かって左に傾けてお辞儀をしているようにハンコを押さないといけない平社員係長課長部長、まあ、常務社長ってなったらみんなハンコがちょっとずつこっちに傾いてこうお辞儀を偉い人に「ありがとうございます」って言って周りにピッてなって傾けないといけないあっ出版系は多分ないあだから分かんない人がいるとみんな「コッコッなんってか急に行こ う, う一番だもう失礼ですよ 前の会社はあったよえっじゃあみんなこうなった<笑>やばっ逆にマナーのことだけ考え続けて世界2位の経済大国になってるんだよ<笑>逆にすごくないでも一人当たりはちょっと最近厳しくなったよまあまあ、ねね、うな昔でだからやっとダメになってきたんだよ<笑>マナーのこと考えすぎてクリエイティブリーが一切ないなかったの。経済活動に<笑>そうだよだってマナーのこと考えてるんだもんずっと 価値が何か<笑>といいうわけで、で、え、で、ーまあ、コロナ禍であのビジネススタイルが一変しましままてな<笑>にですねたいマナーですか、ね、マナ ー, ーっていうのも日本では生まれていますしあせ、ねねはい、んか。で 偉い人より先に退出しちゃいけないあそれはもう当たり前ですよ。でも面倒くさいからあの主催者やってる時すごく。はいはいそれまないなんです。なんで？死刑です。はあ。まあいろいろあるんだけどまあ今ちょっと順を追って話すけども今、はいまあ、今ので言うとまあ主催者の場合は最後まで残って一人ずつお見送りをしないといけない。はぁああ加速感で加速感でお見送りをしないといけません お疲れ様でした。一人ずつありがとうございました。で偉いもちろん偉い人から。でこの間、身分が低い、敵が低い人間はこうつむじを見せて、こうずっと固まっている。おかしい固まっている。画面上つむじだけなのハゲてる人どうするのハゲてる人はハゲてる。ハゲてない人はハゲてないつむじを見せている。<笑> これが日本の、Zoom、マナ ー, いやーはクレイジーな国ですので本当にいるののかどこの会社いわゆる営業さんとか、まあ、いわゆるそのズームでやることでこう会社に売り上げが立つっていうところになるとやっぱマナー分かんないどうしたらいいんだろう失礼なのかなこれってマナー講師の方々がこれはこうですよっていって教えることで安心しちゃう安心できる、うん、聖書のような存在ですビジネス面ンにとっては あ, あとすいません、うん、たまにあの化粧をしてないとか時は画面なくてあー失礼ですねもうそれ緩んでるので<笑>失礼ですねでそもそもそのマナー講師の本を読むとスマホからの参加も失礼って書いてあるんでその場合はスマホからの参加になって少し見にくいですけどよろしいですかって相手に許可を求める動作が必要になります見にくいなんで見にくいあちょっとここな資料を展開した場合にスマホだとちっちゃくて見にくいじゃん でも私が見にくいから別に見えにくいことによって会議の参加度合いが落ちるか可能性を秘めてるんですけどよろしいですかああやっばっこれがもうマナーですやナばっマナ ー, マナーむしろスマホで参加しなきゃいけないぐらい忙しいから<笑>そうちょっと貢献してるよっていうじそうあのねないじゃない。とりあえずあの入っとくっていう時はスマホなんだよ置いといて別のことやったりすることは親父失礼ですねも う, もう失礼ですね<笑> あ僕本読んでるんでその本によるとまず仕事を始める前にパソコンに向かって一礼するっていうはあ、誰もいない部屋でパソコンに向かっておはようございます本日もよろしくお願いしますいらねえっていうくないよ何がですか全然おかしくないどう、ね、一応解説すると相手の立場に立って気遣いするのがマナーですがその相手にはの立場に立ってそう パソコンやデスクなどのものも含まれる動物や植物はもちろん含まれ る, れるだからパソコンの立場に立って今日もよろしくねって言ってあパソコン多分お 前, お前バカかって思ってると思うえじゃあ今後うちら仕事する前にバンちゃんねお願いしますって言われそうそうパンちゃん犬にも植物にも本日もよろしくお願いします言ってみましょうって本に書いてあったん、ね、で僕はもう早速実践しようって思う<笑>今だな難しいでしょ暇だな ええ、暇じゃない忙しいのよマナーの考えてると<笑>やっぱ難題はもう一つあるよねバーチャル背景バーチャル背景はこれマナー的にどうなんだろう。ドキドキしてできないじゃんバーチャル背景そんなんしてえめっちゃバーチャル背景し て, るしてますよあ、うん、あニューヨーヨクとかでしああ、もう全然私は1億うやっけああぼかしいですねそうなんかねぼかしがあんまりぼかしてない場合が多いからラブラブラブラブはいはいはいはい まあ、基本的にはバーチャル背景を使ってもいいんだけどバーチャル背景を使うことによって不機嫌になる人もいる可能性があるのでそれをまず把握して使ってもいいですかバーチャル背景にしてもいいですかっていうふうに曲を取るのがまあまあです。 綺麗になる人の方が悪くないそう<笑>なんでなんでなんでなんで私は責任を負わないつまりお前部屋がぐちゃぐちゃなのにそれを隠すためにバーチャルにしてんじゃないかとかだって自分の姉だからあ、そうか分かった分かった自分はとっても例えばこの日のために綺麗してるのにご、ね、まかすんじゃねえよってい う, ていうあでもマナー講師の先生の答えを読みますと<笑>私はどうしてるのか私は社内スタッフとのミーティングではいつもありがとうございますというメッセージボードを掲げています 对呀。 オンライン名刺じゃなくてあの要はそのあの、まあ、自分たちで、ね、会社みたいな大事にしようとしてるバリューみたいなのあるじゃん。うんそれ 英英語語語をてる、る。る、ちょっとと、シシでもも日本語もあそ、うん、それを使うう、まあまあまあ、プロフェッョナル感出せる、うん、確かにそうなんで えなんでだって当かり前だよ。えでもさ、ファイブで座るとき紙差しもだったりするじゃん。でもさあれ変えなかったかな。はい時代遅れですね。カスタムギャラリーって言ってあの誰をどこに配置するかできるようになったんです。2021年かな。そう日本の端末 で,、ね、で。